それで、えー、とナップサックファミリーデータベースで、なんかいいタイトルないって福島さんに、福島先生に聞いたらですね、何でもいいって言うから、閉鎖まであと6年、それでも頑張る、データベース構築というタイトルにしました。で、えっ、ー、とこれ、このナップサックデータベースって、生物種と代謝物のデータベースなんですが、まあ言ってみればですね、えっ、ー、と初めにメタボロミクスが起こったときにですね、えー あれちょっと待ってて、ポインターポイントですね、えーと。その時にですね、質量分析機、いろんな質量分析機がこう出てきて、それで福島先生が理研に行った時にえっ、ー、に、いろんな質量分析データを解析しなきゃいけないという状況になりました。それで とりあえず、えー、と化合物の表品で当てるっていうこともやってたんだけどなんとかもっと使える方法はないだろうかっていうんでとりあえず生物と代謝物の関係データベース作っとけよそのうち使い物なんじゃないっていうので始めました。でこれそれが2004年の頃です。で2004年の頃に始めて、まあ、5年も56年やれば終わるだろうと思ってたらなんか終わらなくて、えー、と今2022年までまだアップデートを続けています。 でかれこれ、えーと、年月にしてもう18年目に入りましたで。今日はそのナプサクデータベースを作ったいきさつから始めて、それを使ってどういう研究が今までできてきるているかということについて説明させていただきます。でえー、と内容としてはですね、えーと、メタボロミクスの話はちょっとあります。 でこれを使っていろんな人がいろんな論文書いてくれてるんで、まあ、それはそれで皆さん楽しんでいただいてそれで内情ですね内情について本当に泥臭い作業だというのを皆さんに知っていただいてその上で、えー、とこのデータベースを使いながらいろんなマイニングを学生さんがしてくれましたでそのマイニングしてもらったことについてこういうことにもこういうデータベース使えるんだよっていうのを理解していただいてそれで今日のテーマのですねメタボロミクス 特にメタボロミクス、あとプロテオムにについても非常にプロテオミクスについても非常に刺激的な話が多かったんですが、えー、とこういうデータを今度、データサイエンスとしてどうやって捉えていったらいいかっていうところまで議論をしたいと思います。それで私の講演は、ですね途中で質問していただいても全然結構ですで。時間が過ぎちゃって終わっちゃったらそこで終わっても OK です。っていうんで、えー、と福島さん、お願いだけ福島ですがお願いだけど、途中で質問来てたらどんどん言ってください。 じゃあ始めましょう。<笑>で、えっ、ー、とですね、バイオインフォマティクスっていうのが始まって、それでバイオインフォマティクスが始まって何が面白いかっていうと、生物が何か、ね、情報学的に解けるんじゃないかっていうところで非常にこうウキウキしながらゲノムの時代を迎えました。ところが今、それがどんどん進んでデータサイエンスという言葉になってきてます。で、そのデータサイエンスというのは何 だ, 何だろうって今度考えると、これ意外と発想としては単純で。 えー、いろんなデータが手元にあるでその中で、えー、いろんな機械学習でなんだして出てきた結果っていうのを今度統計学で評価してそれで次に生かすっていうこの3つのサイクルをするわけです。でそういう発想ともう一つはですねあるここ生物学っていうフィールドがあったとします。でそこから出てきた実験データこれは研究者じゃあの実験研究者じゃないと出せません。 でここから解釈するっていう過程については、えー、とバイオインフォマティクス研究者がいろい ろ, い ろ, いろ お, お助けをするっていうんでこの1つの分野はどんどんどんどんこうぐるぐる回って、えー、マチュになっていくんだと思います。でところがですね今度データサイエンスとして考えていった時にこのマイニングしていくここですねここのとこのプロセスっていうのがじゃあこの分野だけに特有なものなんだろうかというふうになってくるわけです。 それで他の分野についても同じようにデータ解析するっていう機会があるとここの分野とここの分野でじゃあ横にのつながりとしてどういう解析法が有効なんだろうっていうんでだんだん解析法が一般化されていくっていうところがあってそれがデータサイエンスの面白いところじゃないかと僕は睨んでます。 だからいろんなデータにちょっかい出して、えー、とその分野の人と議論しながらですねじゃあここで出てきたマイニングっていうのはこれでいいんだろうかっていうことを確認しながら逆に情報科学でいろいろ作ってきたですね機械学習法とかいろんな多変量解析法のそれの利点です、ね、これを理解するっていうんで非常に面白い事態になってきました。 それでそこで必要なのは何かっていうと、まずマイニングするための方法論、これも当然必要です。それともう一つはデータが蓄積されてないとこういう仕事はできません。それでよくあの AI 関係者がですね、うちのデータベース見て、これは AI でできんじゃないかっていうことを自然言語処理でできんじゃないかっていうことを言われるんだけど、それ実際にやっていました。だけど、あんまりいい成果が出なかった。なぜかっていう と,、えー、とその 自然言語処理をするとですね、1つの文章の中に生物と代謝物があって、含んでる、含んでないっていう情報は取れるんだけど、複数の文にまたがっちゃうとですね、それ取れないんですよね。っていうことがあって、さあ、それはだめだなっていうんで、それはもう未 来, 未来に投げておいて、しょうがないから、ちは手作業でデータベースを作るっていう作業をしています。で、機械やり、機械り教師、学習についてもいろいろ調べてみたんだけど、これがですね、非常に面白い。何が面白いかっていうと、 現在237種類の機械学習がありますで時代は変わったどう変わったかっていうと昔はこの方法がいいって言ってそれを使い続けていろんな論文を書くっていう時代だったんだけど今度逆で今自分の持ってるデータに対してどの機械学習でいい結果が出るかっていうのを試してからその機械学習を、えー、と勉強すればいいっていう時代に変わってきたわけです。 だから発想ががらんと変わって、えー、自分のデータに対してこういう評価をしたいで、それをできる機械学習はどれだろうって探して、その上でその機械学習を勉強して、じゃあこ、この方法でチェックしてるとこはここだから、こ, れ の, この成果をもとにしてマイニングすればいいんだねっていうことがこう分かる時代になりました。っていうんで、ここ2、3年、僕は R プログラミング言語にはまっちゃいまして、えー、キャレットについて端から端まで全部試してみました。 でこういうことをやっていくとバイオインフォマティクスっていうのもかなりそのデータサイエンスとして一般の人向けのデータサイエンスにもうちょっとなってきたんじゃないかと思いますでも根底にあるのはやっぱりゲノムから始まってメタボロミクスまでの、えー、とデータの流れをです、ねえー、システムズバイオロジーとして捉えるこれが一番大事です でその上で、今度もう一つ上に行って、スピーシス・スピーシス・リレンションシップ、要するに生物間の関係っていうのをですね、えー、システムズ・エコロジーとして発展させていくと、今度、農業について考えてみても、まあね、例えば、ね、気費物質でこういうものがこの時期にあれば、こういう虫が来なくなるから、えー、割といいんじゃないかって言って、まあ、昔の人もそういうことを考えたんだと思いますでそういうのをまたシステマタイズするっていうのも、これも面白い仕事じゃないかっていうふうに考えているところです。 それでいろんなことをやってるうちにいろんなことを勉強していろんなことを楽しんでもう、まあ、あと5年で定年で終わるとこういう自分はかなえスタンスです。で、まあ、バイオインフォマティクスのは分子生物学と情報学を合体させただけどメタボロミクスに限ってみるとですね化学構造を扱うわけだからケミストリーも勉強しなきゃいけない。 科学構造をどう表現するかっていう情報科学の考え方っていうのもうまく取り入れていって、でケモンインフォマティクスとして物事を考えていくっていうことをやっていくと、あの生物学から化学、化 学, 学までですね、わりといろんな情報を扱うことができるようになります。で、その中で、じゃあ、マイニング法としては何がいいかっていうのもこう出てくるんじゃないかと思います。で、そんなことばっかりやってたら、うちの研究室、えーと、多様性がやたら広がっちゃいまして、 金は一人じゃもうフォローできないぐらいみんな好きなことをやってます。だけどまあ、好きなことをやって論文書いてそれで国に帰るとかですね日本に就職するとか日本の学生さんだったら、えー、とポスドクになるとかそういうことをどんどん進めていけばいいわけでまあストーリーで一本で絞る必要もないんで今いろんなことを取り組むっていう姿勢になってます。だから、えー、と学生さんも学生さんでこの先生に聞いた子は<笑>あの ね、得意なとこだなっていうとこをこう攻めてってその先生に聞くっていうふうになってますでまあ言ってみると金谷がちょっとサボってるわけなんですがえっ、ー、といろんな先生がみんな見てくれるようになったっていうんでい相変わらずなプサックデータベースを作ることもせっせとやっていますでじゃあデータベースで生物種代謝物のデータベースっていうのを、まあ、作ったわけなんだけど、まあ、こんな感じですで例えばこの薬用植物でですねこの生物種が何か効果がある いでこの天然物っていうのが元になって今度は人にどういう健康的な薬効があるんだろうかっていう話になってくるんだけどまずここのところをですねひたすら集 め, 集めましょうでこれも文献情報でで全部集めるっていうススタンスですだからひたすら僕が論文読んで、えー、といろんなところで出張今出張がないから困ってるんだけど出張の間中こう論文を読んでですねそれでそれをエクセルファイルにして持って帰ってきてその先をみんな整理してくれるっていうような。 ことをやってましたでコロナ禍になって、えー、とこうデータ渡しが非常に大変だったっていうんでそういうシステムを作りましただけどもうコロナ禍を皆さんワクチン3回ぐらい打っちゃってもう安全に研究できる状態になっちゃったからこれは今使ってませんだけど初めに僕は論文調査したのをこうひたすらですねある棚のところに全部置いておきますでそれを元にしてこれをあの1週間に1回ぐらい研究、えー うちのボスドクの方が来られるんだけど、それを持って帰って、それでひたすらあの入力をする、それでいろんなチェックをしたところで最後登録するっていう、ここまでは全部、えー、メールベースでできちゃうから、ここだけですね、このどの論文に入力するかっていうところだけ僕が準備しとけば全部回るようになるっていうふうにして、なんとか、えー、とコロナ禍もお楽しく研究ができるようになりました。で、これは今日は釈迦に説法なんてあまり言いませんが、えー、と一番初めに、 l t q o b i t ッ a p という質量分析器を使ったときにですね、その精密分子量が分かると、精密分子量だけから化合物 を,、えー、を探してきてですね、えーど、どのくらいの候補があるかっていうのをまず見たいっていうのがあって、そこから NAPSAC データベースというのは始まりました。 でこの時非常に僕は感激しまして、どういうことかっていうと、こういう質量分析の精密分子量を横にあこ取ったデータですね、これ、太田大作先生のところのデータなんだけど、えーと田そ、そこでその精密分子量に対してのピーク値がいろいろあります。だから、この1個ずつが化合物と対応してるんだけど、まあ、精密分子量、これくらいの化合物っていうのがこのピークの精度として得られます。 でこれを元にして、じゃあ得られる代謝物はどのくらいあるだろうかってこう探していくと、ですね意外と数は少ない、でまあ、10個ぐらいまになることもあるんだけど、それくらいまで落とし込めます。そうすると、今使ってる実験条件からすると、どうもこれじゃないかっていう当たりがどうもつくみたいで、でそういうんで、えーと、精密分子量で質量分析が測定できるようになったっていうところで、ですね一番こういうデータベースというのは生きるんだっていうのが分かりました。 で比較のためにこれはユニットマスでプラスマイナス1のマージンを取っちゃうと597個も分子式が出てきちゃいます。そうすると597個の分子式出てきてその中から1個探せよっていったら、まあ、実験屋さんは起こります。なんだけど1 個, 1個分子式これが出てきてってなってきてそれで今までその代謝物として報告されてるのはこんなもんがありますよっていうのを出してあげるとまあこれかなっていうので、えー、と1つのピークに対してのアノーテーションの候補がですね出来上がるわけです。 っていうんで、これを作れば、まあみんな使えるんじゃないかっていうんで、2004年から始めました。で、えっ、ー、と、そうすると、そうやってアノーテーション付けしたものからどういう代謝経路ができそうかっていうのもこう考慮できるわけです。で、これ、一番初めに、えっ、ーえー、と、斎藤先生のところですね、えー、平井先生か、平井先生のところで、えー、ともう一人の方がいて、二人で、えー、マススペクトルを測った後にですね、 質 量, 質量値についてのデータがやたらあるわけですでそれをどうやって解釈するかっていうんで1年ぐらいかかって論文をひたすら集めるでそれを集めてで代謝経路を書いてあげてどうもこういうことらしいっていうのを書いて論文にするだからここで2人のリサーチャーが1年かかって論文をひたすら読んでこ の, あの生物に対してアラビドプ ス, スサリアナに対してですねどういう代謝物が報告されてるかっていうのを検討しながらえっ、ー、と。 質量分析の結果っていうのを解釈するということをやってました。で、そうするとこれ、えー、ちょっと関西人的な発想なんだけど、2人のリサーチャーで1人500万とすると1000万の仕事ですよね。で、1000万の仕事を1年かかる、これ1000万 か, かっちゃうっていうのは、これもったいないと、まあ、関西人的にはすぐ思うわけですね。で、だけど、もしもで、ここでアラビドプスに対する代謝物っていう情報があればですね、それと検索して、 それでマージンを切りながらですね、この代謝系が動いてるんじゃないかっていうのを検出するっていうのをやれば、まあ、それでも1週間ぐらいでなんとかなんじゃないかと思います。っていうのがスタートで、こういうデータベースを作りました。で、現在、5万7000件ぐらいの代謝物が整理されていて、えっ、ー、と、これちょっとゼロ1個多いんだけどごご、ごめんなさい、14万件の生物と代謝物の関係っていうのが整理されています。 でこれ、皆さんもフリーで使えますので、ナップサックファミリーってこう入れてくださいそれで。Google でこれを入れると、ですね、えー、こういう、えー、メインウィンドウに行きます。それで、このメインウィンドウのコアシステムっていうところに行くといろんなことが、あ こ, このコアシステムっていうのを入れると、ですね、生物と大生物の関係について知ることができます。で、このコアシステムのところで、例えばジベレリン A20 とか入れると、 ジベレリン A20 で代謝物だよっていうのをクリックしてあげると、まあ、ジベレリン A20 を作る生物種っていうのがこう全部出てきます。で、これはこれはまああと何年かで研究できるかどうか微妙なんだけど、えっ、ー、とね植物で作っていながら、カビとかバクテリアでも報告されているとか、そういう強進化的なものっていうのがまあこう代謝物整理しただけでですね、結構分かってきます。 でまあ、代謝物から見た生物の進化っていうのもこれも大きなテーマで本当は進めたいんだけど、えー、とそれも考えながら今やってるところです。で例えばストレプトマイセスとか入れるとこう、ね、2001エントリーこう出てきてこういう代謝物がストレプトマイセス属ではえ知られてますよとかいうのも分かります。でどれかめぼしいやつを1つ見つけてですねそれに対してツインズっていうのをクリックするとですね そうすると、えー、と今までにこういう似択構造を持っているもので、えー、こっちがシミュラリティですね、構造、化合物間のシミュラリティ、これを見てあげて、えー、その中で、えー、活性があるものがどんなものがあるかっていうのも整理しています。ただ、これね、ほぼこれ人でデータを論文読んで整理してるから、っ、えー、と, として進まないところもあります。だから、あんまデータ少ないからって怒らないでください。で、このアクティビティっていうところを、マークがあるところは、ここでこれについての活性情報がありますよっていうのが。 わかるところですそれで例えばこのアクティビティっていうのをクリックしてあげるとこれはアンチ HIV として一応活性がありますせっていうことがこの論文で報告されていますこういうふうになっていますでこれはね、えー、とこのアルゴリズムはですね長浜バイオ大の白井先生が開発されたコンプリグっていうアルゴリズムがありますで、えー、構造をマッチングするんだけど 原子間の関係と結合間の関係っていうので類似度を表すっていう、えー、アルゴリズムです。でこれを、えー、と更新するととりあえず、えー、全ペアに対して、えー、計算してもらうっていうことを今やってるんだけどちょっと今遅れてるとこですが、えー、そういうことをやってこういうことができるようになりました。それでじゃあ代謝物をこんだけせっせと集めた。で特に、えー、と植物について二次代謝物の情報をひたすら論文で集めてみて、えー、どのくらい集まってるんだろうか。 っていうのをこう概略をですね。見てみるとこれ必植物の場合です。で、筆植物で、えー、まあ100個以上1つの木について100種類以上あるものっていうものはこの青色で示されています。だから、青色のところっていうのは、まあ貸借研究をしようと思ったら、割とえ使うんじゃないかっていうデータベースになっていると思います。ところがですね。これんだけたくさんひたすらデータ集めてもどうしても集まんないところがあります。 でこれは今日あのどちらかっていうと、バイオインフォマティクス系の先生が多いんだけど、えー、と実験科学者にです、ね、ぜひともつゆくさ木、びわもど木木、フクロウソウ木、フエルテア木、もちの木木、この辺の研究をしてくださいと、<笑>僕に代わってお願いしていただけると、非常に助かります。で、ここのところはね、いろんな論文を一つ集めてもです、ね、なかなか代謝まではたどり着いてないっていう領域の植物になります。 だからここを集めると、まあ、ほぼ植物の非植物については、ですね、えー、網羅的に研究できるシステムになるんじゃないかと思います。金谷先生、はい、ちょっと割り込んじゃうんですけど、はいはいえっと、チャットの方にほうにご質問がありまして、はい、よろしいでしょうか。い い, いですよ、えっと。オイストの早川さんなんですけど、はいはいえっと、データベースに追加する、まあ、論文から集める種、はい、生物種に優先順位はあるのでしょうか。あ全然ありません。 それは一切なくて、それでえっ、ー、とどっちかというと目星論文を重たんばく的に新しい方から古い方にひたすら入れてるだけです。だからでえっ、ー、と早川さん早川先生がですね、えっ、ー、とこれ入れてくれってなったらあのそれは優先しますんで言ってくださいとお伝えください。<笑><笑>聞こえてると思います。はい、早川さんいかがですか。<笑>あはいはいあの。<笑> <笑>えっと<笑>まあはいありりああるんですけれどもあそうか<笑>本当にいやリストが膨大になってしまうのと<笑> ど, どのくらいあるのどのくらいのいやまあ今あのいろんな種を片っ端から分析するっていう仕事をしててで、ねうん、そ, うそれで同定できたものをさ生物と代謝物と本当は論文があると一番いいんだけど論文まではない とりあえずいろんなものをあの質量分析で測ってみるってことを、うんまあ、ずっとつやっていてですね。あそしたらね、うん、そ, したらそこの論文のところはさ早川さんの名前にしとけばいいわけだよね、あの<笑>アクセスする人としては。というので、その表いただけると、あのうちで CAS をチェックして、CAS がないのがね、言えるの難しいんだよね、だからそこだけちょっと遅れるかもしれないけど、すぐ対応しますんで、えー、と<笑>送ってくださいっていうか。先生、<笑>沖縄にいるのあ、はい そうか、俺5月に沖縄行くんだけど、だけどちょっと時間取れないな、<笑>まあいいやおいおい打ち合わせしましょうお。お願いします。ありがとうございます。はい、他の方もあの随時 Q&A とか、はいはい、手を挙げるなどしていただいて、はい、ご参加ください。はい、それで、適宜時間だったら福島さん切ってください。はい、承知しました。お願いします。続けてまあ、そういう状況です。 でここまでがあの生物物代謝ののののデーータベースについての、えー、今現現状、の現状ですそれでうちの大学っていうところはこればっかり作ってると怒られちゃうんでこれをもとにしていろんなマイニングをしなきゃいけないそれで、えーとまあ、適当に適切にですね適当っつと怒られちゃう適切に学生さんのやりたそうなことをこう渡してそれで解析するっていうことをしてもらってます。 それで学生さんの指導としてねデータベースを作らすと、ね、作っただけでやった気になっちゃうっていうこうい う, こ う, いう 最, 大最悪な事態になるんでえ作るところはスタッフがやってます。で、データ使うのは学生さんっていう感じで研究を進めています。それで1つはですね、これ、ナプサク・フロム・アラウンド・ザ・ワールドっていうのを作っていて、これ、いろいろ論文読んでるうちにこの生物はえこの国で薬用で使われていてとか、エディブルフードとして使われていてとか、印刀にいろいろ書いてありますよね。で、それ使わないのもったいないから、それを全部整理しました。 そしたら意外とデータがたまってああ、ごめんごめん、意外とデータがたまってですね、えーと、ここ見てもらうと、えー、7万6千レコード集まりました。で、さ初め国国、国名だけでいいかと思ったんだけど、島をやっぱ同じ国としてもやっぱり違う領域だよねとか生物学的にちょっと思いまして、それで229個 の, その地理学的な領域っていうのを、えー、定義しまして、それでその 国ごとにでその地域ごとですね、地域ごとにどういうものが食べられ 食, 食用として食べられてるとか、薬用として使われてるかっていうのをこれを整理しましたででで。で、意外とこれ集まってびっくりしたんだけど、そしたらこういう研究でその食食べるもんでですね、えー、地域がどう変わるかっていうのを研究したい。で、これは多分人のゲ ノ, ゲノムにもこう。こ 影響がが出ててるはずだといいう学生がいて、まあ、確かに言われればねその通りでその野菜食べないそ の, その北の方の、ね、島ですねアイスランドとかあの辺ですねその辺の人っていうのは、えー、と野菜の代謝経路っていうのがある程度壊れてるっていうのがまあ知られてますっていうんでじゃあやってみればっていうのをやってその地域ごとにですね生物種の多様性だけでね 量, 量じゃなくて、どういう生物、どの生物種が多く食べられてるかっていうんで、クラスタリングしたのが、こういう結果になって、それで大まかに地域を分けることができるっていうのをまあ学生さんの論文に書いて、一応、ドクター取りました。で、まあ、何でもデータ集められたら論文なんだなとかいうのは、ちょっと緩い研究室なんだけど、まあ、なんとかなりました。 でこういうのを研究していくと、まあいろいろこの地域ではこれがタンパク源として使えてるんだよっていうのも分かってきます。で、これ、一番、ね、びっくりしたのは、やっぱりアフリカはですね、昆虫のいろ、えー、んな種類を食べるっていうことがあって、そ, それで昆虫からタンパク源を取るというのが基本になっています。でそれでねあ うちの研究室に来たアフリカから来た学生がですね、えー、日本は刺身の文化があるとか言って刺身食ったらあっという間にジンマシンが出てえらいことになったっていう話を僕にしてくれてでやっぱり食生っていうので人 の,、まあその食べ方っていうものも決まっていてそれが、えー、代, 謝代謝がうまく流れるかどうかっていうのも言論で決まってるんじゃないかっていうので、まあ、こういう研究もこれから面白いんじゃないかというふうに考えてます、まあ、これはこれで論文にしました。 それであとインドネシアから学生さんがうちによく来てくださってでインドネシアのですねボゴール農大っていうところが、えー、と要するに日本でいう、えー、農学系で一番いい大学ですで そ, こ そ, こそこからうちに来てくれてそれでそこにはジャブーという薬用生物薬用植物を混ぜて飲むドリンク剤がありますでこのドリンク剤を、えー、解析したいということがあってじゃあ生物種としてどういうものが使われているかっていうんでそのドリンク剤を分類してみたら面白いんじゃないか ということを始めましたでインドネシアっていうのは植草が結構多様植物の多様性非常に高くてですね日本に比べるとまあねえてますだからまあ研究するにはとっても面白いところ で, でそこからどういう植物が生えてるかっていうので植物の図鑑もちゃんとできてるからそれをもとにしてあと薬用化に使うかどうか使ってないかっていう情報も集められるそれからインドネシア面白いのはですね 島が5万戸ありますだから5万個も島があっていてそ れ, それぞれのところで使う薬用植物が違うっていうこともあって、えー、と研究すると非常に面白い国だっていうのがまあ分かりました。 でこのところはちょっとコロナで行ってないんですが、毎年2、3回行って、向こうで抗議させられたり、この向こうから来た先生が来たときには抗議してもらったりとかいうことを今、進めているところです。で、一番衝撃的だったのが、ですねこれ、日本のダラニスケっていう、お腹が痛いときに飲むセイロガンみたいな薬が奈良に売ってます。で、これを、でこれをですね、インドネシアで腹痛になったときに飲んでも全然効きません。なんだけど、インドネシアで売ってるダイアペットという謎の生薬を混ぜた薬があります。 でこれ先生の分は治るよって言うんで、これを飲んだらですね、意外とすぐに治ったっていうんで、えー、と腹痛にもですね、どうもいろんな多様性があるというのが分かって、では僕、あんま腹痛を起こさないんだけど、インドネシアでは本当に死ぬほど苦しい、のたうち回るような腹痛を一回起こしたことがありまして、その時はこのダイアペットという薬でですね、治りました。で、それ以来、あんま腹痛を起こしてないから、日本でこれを飲んだっていう経験はないんですが、まあ、そういう薬用植物の使い方でですね、いろいろ誓いがある。 入ってるものはって言うとやっぱクルクマ族が両方に入ってたりですね結構似たような生物種を入れてるんだけどだけど効き目が全然違うっていう面白さがありますでこれが彼がパリット君って言ってうちでドクターを取った学生さんでそれでインドネシア中の製薬会社ですね配合する製薬会社がたくさ ん, あるんだけどそれぞれの会社のですね薬用生物を全部調べてきてそれでうちでデータベースを作りました。 で、このページだけはですね、インドネシア語で書いてあるところがあって、俺が読めないんだけど、えっと、学名だけはちゃんとああのラテン名で書いてあるんで、あ、そうか、こ う, こういう生物なんだねというのは分かります。で、これ一番アクセス多いのだからインドネシアです。というわけで、そういう流れで、えっと、これは斎藤和樹さん、和樹先生のところで、えっと、漢方の配合についてですね、えー、ちょっと分析して解析してみろよとか言われて、えー、やった結果です。で、漢方学者 あ, あまり僕信じてなかったんですがなんか舌見て顔色見てあんた虚だねとか言って虚の薬をくれるであんた実だねとか言って実の薬をくれるっていうことをいろんな本で読んで本当にそうだっていうのを知りながらですね、えー、大変量解析をしましたでいろんな配合について、えー、いろんな配合に対してのどういう虚、えー、の時にはどういう配合をするか実の時にはどういう配合をするかっていうその配合集がまあ 薬局でほぼ決ままってますでそれをもとにして大、えー、変量解析していくと、まあ、非常にでその次元でいうとですね、えー、深いところになるんだけどそここでと、えー、と実のの関係っていうのががれいに分かれるところがありますで漢方学者の頭の中っていうのは実はその主成分分析でこうやってきれいに分かれるってことは配合の仕方っていうのはどうやら線形空間でできてるんじゃないかっていうのが<笑>まあちょっと見えてきて<笑>でこれ論文通すのに非常に大変で5年ぐらいかかりました。 でもう通った時にはもう疲れ果ててみんなねここにたくさん名前出てるんだけどみんな も, うもうみんなも嫌なぐらいだったんだけど、えー、その後なんか評価があとっても良くて世界を変える100個の論文とかに載っちゃったりとかしてうんざりしながらちょっと喜んだっていうそれでそういうこともあってまあ薬用植物そのものっていうのの解析っていうのも非常に面白いんだけどやっぱりね、えー、と化合物に落としたいっていうことがあります。 で化合物に落とすにはどうしたらいいだろうかっていうところなんだけどまあ同時にですね代謝物と活性の関係っていうのも最初に説明させていただいたようにデータベース化するっていう作業を延々と今進めています。それでそういうデータを用いてその化合物の類似性 と,、えー、と活性の類似性っていうので二次元クラスタリングをしたら面白いんじゃないか。 っていうのをこの大田名君っていう学生さんが言ったんで、やれるもんならやってみなとか言って全部データを渡して解析させた思い出があります。で、そうするで、そういうデータベースも今進め作っていて活性関係はですね。この3段目のこっち側にあります。 でここのところにバイオロジカルアクティビティとしてナチュラルアクティビティこれは、えー、と葉っぱ丸ごとの活性とかそういう植物体とかいろんな生物体丸ごとの活性ですでこっち側のメタボライトアクティビティっていうのは代謝物についての活性情報っていうのを整理してこれ全部文献情報ですこういうのを整理してデータベース化しているところですで、えー、と こ, うこういうのですね やろうと思ったときにやると一気に進むんだけど、その後にね、2度目にやろうとすると、なかなかやらなくて、えー、非常に大変だっていうデータベース作るのはうんざりするっていうのはそこだと思うんだけど、どうやっていじかんにするかっていう、この視点がですね、本当にデータベース作るとつらいと思います。だけどまあ、これくらいデータ集めて、カテゴリーとしては140個ぐらいの活性カテゴリーに整理して、それで生物種としては7 0今78種類入ってます。っていうんで、えー、とあと、バイオロジカルアクティビティっていうのは、この140の カテゴリーに分類したんだけど、その書き方ですね、論文の書き方で2963種類ぐらいに今、膨れ上がっています。で、まあ、図に書くとですね、人の健康に関するものが約半分以上で、あとエコロジーに関係するようなものが半 分, 半分ぐらいと、まあ、こんな感じで活性情報を集めることができました。で、えー、とこれが、えー、と構造側と生物活性側でクラスタリングして、 それでこの辺でひとまとまりになっててこっち側でも活性情報がある程度まとまっていくからこの化合物は何だろうってこうやって見ていく と,、えー、とこの辺は生物の生育の増長に効くような、えー、化合物が全部この辺に集まっているということが分かったりですねこの C のところここら辺で一つグ ル, グループが出来上がってるんだけどあ こ, れこれは何だろうっていうとあこうです、ね、こ C の中のこの1本のところピーッと張ってるこの1本のところですね。 このストラクチャーグループ55っていうところを見ていくとこれがどうも神経系に効くような化合物ばっかりが集まっていてでバイオロジカルアクティビティのクラスタリングからして み, てみるとこういう活性情報でまとまってますねとかこういうのが見えてきます。それでまあ構造を見てあげたらまあなるほどねと思う感じなんだけどジベレリン系っていうのが最初の方の説明でそれから、えー、とこのモルフィン系ですねモルフィン系の化合物が脳神経系のものとしてグルーピングできている。 こういうのを見ていくときにもう一つ面白いのはですね、まあ、な, なるほどと思うジベレリン系の化合物に加えてそれと関係ないようなものもいくつかこう入ってきますだからもしかするとこういう化合物っていうのもジベレリン系の、えー、活性があるんじゃないかっていう可能性もあるしそれからこっち側ですねこっち側で見てあげると、えー、モルフィン系のものがこうたくさんありながらちょっと変なやつも混ざ っ, ったですっていうんでそういうところを見ていくと、えー 化合物として こ, のこういうのは構造として類似と見なされちゃうんだっていうのも分かってそれがもしかすると自然界で多様なあの代謝物につながってんじゃないかっていうふうに考えられるわけですでそういうことをやってたら今度エコロジーとメタボロライトについて関係したいっていう学生学研究したいっていう学生さんがこれはもうフィリピンから来た学生さんですでどういうことかっていうとその彼女はですね えー、と人の息の匂いで、えー、と病気が当てられるんじゃないか。で、そうすると、でこれ、ね、一つはね、日本はね、非常に恵まれていて、そういうデータもさ、ガス黒を測るなり、液ロを測るなり す, るすれば、ある程度構造が予測できる。だから、このバクテリアがいいんじゃないかということも、サイエンティックにできるんだけど、もっと荒い言い方をすると、その呼気ですね。コキで その 体, 体の中の調子っていうのはある程度決まるんじゃないかと彼女は言うわけです。だけどうちの研究生はそんな研究できないからじゃ あ, あの植物が出て作るようなね気体物質ですねボラタイロボラタイバイオボラタイトって言うんだけどそういうものについての活性を研究したら面白いんじゃないか。 そうするとエコシステムを診断できるんじゃないかっていうことを雑談してたら、ですね本当にそういうことをいろいろ整理し始めまして、でそれをもとにしてデータベースを作るっていうこともやりました。で、その延長線で、ですねこれは、えーとえー、武藤先生か、どこだったかな、えっ、ー と, まあえー、と、名前忘れちゃった、これ、コンビで分かりますね。あ、武藤先生、当たってました。武藤先生とですね小寺先生のところで、えー、と植物について、 ね、植物とあの蝶々の幼虫の付く植物というのはある程度こう決まっているとでその決まっているのは生物種と代謝物生物種と生物種っていう間の関係があるんだけどそれを代謝物としてどうやって理解するかっていうんでうちのデータベースを使ってくれてその代謝物からこの物質をがあるとこのしょ昆虫がやってくるっていうのをですね し、え、し、ー、してこう論文にしましたで結構かっこいい絵柄の論文があってそれでいろんなこんあの蝶々ですね蝶々の幼虫まあ幼虫の時一番来るんだけどさこの幼虫のはこの辺の樹木にくっつくとかですねそういうネットワーク図を書いてみるとなるほど確かに、えー、蝶々は固有の植物種を狙って、えーえー、生きているっていうのが分かります。で寿命自体がそんなに長くないからその完璧な代謝系よりもまあとりあえず途中からでもその 得得るものを得てですね、成虫になって卵を産まなきゃいけないっていう使命になると、まあ、そこまでシンプルなんじゃないかっていうんでその環境を調べていってでいくつかのものについては代謝物としてこれが効いてるんじゃないかっていうのまで予測するっていうところまでできましたでこれで論文にうまくなってそれでどうもこの化合物をうまく分解するとですねできるような蝶々っていうのは、えー、とブラシカ に, につくようなで、えー、でこれあすね、モンシロチョウがこうつくんだよとかいうところまで予測して、まあ、だなんとなく事実と合ってる感じっていう感じです。でこういうことをいろいろやっていると<笑>、まあ、まあこうやって、ね、大学ってところは大学院とか大変なところで、えー、とデータベースばっかり作ってると怒られちゃうからそれを使ってなんとか 学生さんに喜んでもらわなきゃいけないって言うんでいろんなことをやってるんだけど最近の課題につついいいててくつか説明させていただきますで最近その真相学習っていうのが流行っていてで真相学習が流行ってるっていう時にですねうちはなんかまず飛びついてから考えるっていう方針にしてますでうち の, あの准教授の小野先生がですねグラフコンボリューションニューラルネットワークっていうのがあるよっていうことを教えてくれました でそれで彼は面白いや男でですねどう面白いかっていうと UC デイビスに1年間行ってたんだけど UC デイビスの研究は一切しないで、えー、と深層学習をひたすら勉強してきた。 っていいう面白い男ですそれでだけど向こうのオリバー・フィーンさんは「それでいいんだよ」とか言ってて「まあいろんな解析これからできるからいいじゃない」とか言うんでいまあ、未だに仲良く、えー、研究は進めてるんですがそういう男です。でだからそ海外に行く時っていうのは何か成果を求めるために行くんじゃなくてその時に何か勉強しようと思って行くっていうのもこれもありだなと思うんだけど、まあ、まあそういうことも皆さんも考えてみると面白いかもしれません。 でグラフコンボリューションニューラルネットワークをやろうと思う前にですね、うちでこうひたすら集めたデータをなんとか代謝経路ごとにまとめたいっていうことがあります。で、代謝経路ごとにまとめておけばですね、皆さんが例えば、えー、質量分析装置でこう測って、この辺の化合物だなっ というところまで分かったときに代謝経路としてはこういう方向されてますよというところまで見れれば、わりと気楽に、気楽って言ったららちゃうけど、えー、とどういう代謝経路が動いてるんだとか動いてないんだという議論ができるんじゃないかと思います。それを化合物から進めたいということがあって、えー、こういうことを考えました。で、一次代謝の場合はまあこうやって書いて、皆さんもよく知ってるようには、まあ、これ、アミノ酸中心に書いてあるんだけど、こういう代謝経路ができてます。 でここにですね、アルカロイド、要するに窒素を含むような代謝経路っていうのを書いています。そうするとこんなになります。で例えば、えーと、ここにあるコリスメイトから、えー、といろんなものを進んでいったトリプトファン、トリプトファンからできる代謝経路としてはこんなものがありますえ。とかですね、あとグリシン と,、えー、とこっち側のこれですね、アントラニレイトから出てくるものとしてはこんなものができますえ。とかでこういうふうにいろいろ整理していくと、だいたい、 分かってる化合物としては600個ぐらいしかないんだけどそれについての代謝がマップっていうのを書くことができますでこれをですね2年ぐらいかけてとりあえず書きましたでこれがその一例なんだけど、えー、とアルカロイドの代謝マップっていうのを書いてこの場合はここが L アスパルテイトから始まってる化合物ここは L プロリンから始まってる化合物とかいうんでこうずっと書いていきますでえっ、ー、とた スレオニンから出来上がるのはこんなもんとか言うんであとフェニルアラニンですねフェニルアラニンから出来てでここで、えー、とこっちの L アルギニンからこう混ざっていってそれ で, こ, こ, でこの2つがここで合体してこういう化合物が出来ますよとかいうこういうマップをですね30枚ぐらい作りましたでこれ論文と論文読んで論文をひたすら理解してそれで代謝経路を書くっていうまあインフォマティクスと言いえばインフォマティクスだけど大したインフォマティクスじゃありません とかいうことをやっていって、そうするとこれは面白いのはですね、このところに生物種とか代謝物とかで入れるとどこかっていうのを発見できる。でこれ全体のところにこういう、えー、テ, キストテキストで入力できるところがありますので、そこにボコッと入れてあげると、どのマップで、えー、とそれが報告されているというのが分かるようになりまで、これ一例なんだけど、例えばニコチアナ、これタバコですね。タバコの俗名だけ入れてあげると、えー、と今のところ報告されているのはこの辺が。 えー、ニコチアナでは報告されてます、えー、っていうのが分かります。でまあ確かに、えー、とニコチンが入っていてちょっとほっとしたんですが、まあ、こういうふうに、えー、生物種固有の代謝物代謝経路っていうのも、まあ、見えるようになってきました。それからこれはね、えー、とカビの種類ですね、えー、シノウキンの種類なんだけどこいつを入れるとですねここのところがよく報告されています。でこいつが、えー、とどうやらえー 感染する毒麦 化, 化っていうのがあるんですけど毒麦化っていうのはここのところがだからシノ菌ンが作ったのを利用してさらにここだけをうまく作ってるらしいとかですねこういうところが見えてきて、まあ、割とこういう経路を整理していくと面白いっていうのが分かりました。で開始物質としてはこういう31種類ぐらいあってこういうものがスタートになっています。 それで、えー、とマップとしてはこう32枚にひたすらこう整理してスタート物質として1枚目のマップっていうのはこれとこれとこれとこれとこ れ, とこれっていう5種類のものがスタート物質になってるようなものを描いたで2枚目のマップっていうのは例えば L トリプトファン と,、えー、と IPP こうテルペンですねテルペンとか合体してできるような代謝経路を描いたとかいうのをこういうマップをまず作りました。それで、 そうすると今度これをもとにしてですね深層学習ができるんじゃないかっていうふうになってくるわけです。でどういうことかっていうとアスパルテイトから合成されるものとしては、えー、とこういうこの矢印がついてるやつですねこういうものが合成できる。でアルギニンとアスパラギ ン, アスパラギン酸 が, がからできるものとしてはこのオレンジ色ができるっていうんで、えー、とじゃあ逆にこっち側の、えー、と化合物ですね 合成された化合物からこのスタート物質は何だろうかって予測できるんじゃないかっていうんで、えー、とスタート物質をラベルにしてあげてこれクラスですねクラスにしてあげてこの化合物を、えー、とのスタート物質を予測するっていう研究に、えー、グラフコンボリューションニューラルネットワークっていうのを使いましたでグラフコンボリューションニューラルネットワークってなんかすごく名前はかっこいいんだけどやってることは非常にダサくて、えー、と化合物をです、ね、結合情報だけに落とします で化学構造をこう結合情報だけに合わせて落としてあげて、でその情報を入力にしてあげて、それコンボリューション過程とプーリング過程っていうのを何回か繰り返してあげて、それであのスタート物質を予測するっていうモデルを作ります。で、これ何層もやると何がいいのかっていうと、このつながり関係っていうのはさ、あ一番初めに入っているのは隣同士しか分からない。だけど2層目になると、隣同士ともう一つ先まで。 で伸びていくんだよねそこまで物を見て、えー、モデルを作るっていうことができてきます。っていうんでこの結合関係 の,、えー、その 何, 歩何歩先まで見るかっていうところでこの層っていうのが大事になってくるっていうんでこういうのでクラッシュケーション分類してあげるとですねとってもいい結果が出ました。で3層の時だから6個先までですねトータルで6最大で 6, 6個先の原子まで見てあげると、えー、非常にきれいにこれを分類できるっていうことが分かりました。 で他の方法、こっち側、フィンガープリントという方法を使って、化学構造に C があったら COH があったら1を立てるとかいう、そういうでっかい行列を作って、ですね化合物を行列で表して、えーと、機械学習をするっていうのでも、まあ、そこそこうまくいきます。で、レフリーコメントでは頑張れば、ランダムフォレスだってもっとうまくなるだろうって言われました。 フォーレスト で, んんで、ね、こんな悪いはずはないってそのレビュレ、レフリーコメントにあって、それでここはもうちょっと確認するべきだって言ったら、やっぱり良くなりました。で、そこそこ良くなったんだけど、だけどこれには勝てなかった。だからとりあえず論文にありました。ちょっとドキドキ感のある論<笑>文でしたが、セーフっていう感じですね。それで認識率としては 97.5% だから、まあ、統計学的に 5% 信頼限界とか言ってる範囲だから、まあいいんじゃないっていう感じで予測してみました。 でこのあとで代謝経路が分からないアルカロイド化合物っていうのもどれがスタート物質かっていうのを予測してあげて数えてあげるっていうことをしてあげるとどうも多様性を生む生物あ代謝物スタート物質っていうのをですねタイロシンとトリプトファンこれは今まで報告されている通りですなんだけど予測した結果を見ていくとあの500個の化合物から約1万4000のものについて、えー、スタート物質どれかって予測してあげるとどうも L アルギニンも結構頑張ってるっていうのがこう見えてきます っていうんでえー、とアルカロイドの多様性を作るための、えー、アミノ酸としてはこの3つがどうも有望であるという感じです。で、実際にこうスタート物質をこう全部さあの、うちのデータベースに書いてあるんだけど、この場合、アンスラニレートがスタート物質じゃないかって書いてあるんだけど、確かにこう探すとです、ね、アンスラニレートがあるから、なるほど、そうかとか思いながらあ、まあ、た楽しむこともできます。 それでそういうことをやってたら、まあ、うちのデータベースをインシーコスクリーニングを使えるんじゃないかっていう学生さんが現れて、これ、企業から来た学生さんです。それで、えーと、ベータセクレーターゼの阻害活性だけが欲しいんだけど、その時にカテプシンの D の阻害活性を抑えないベータセクレーターゼ活性のある化合物を探したいっていうんで、データはこのバインディングデータベースっていうところから持ってきて、それで、えー、とモデルを作るということをしました。 でその後にうちのデータでこれ学習曲線なんだけど割とその過学習しなくてきれいにえ落ちていってくれたっていうんでちょっと安心っていう感じです。それでデータの数もこの時は非常に多くてベータセクレーターゼ阻害活性っていうのが1万件あってオフターゲットのリガンドとしては3000件ぐらいっていうんでこういうモデルでそれで最終的にセクレーターゼ活性が阻害活性があってオフターゲットのリガンドの阻害活性がないっていうものを探すっていう。 こういういミッションですで。これを最後のところのですねこの256次元のところで主成分分析してあげて化合物をプロットしてあげるとこういうグループにあってそれでその元のデータに戻ってカテプシン D のリガンドとなり得るのはこの辺それから、えー、と上の β セクレーターゼ阻害活性 になるのはこのれ、きれいに分かれるということは、じゃあナップサックでこっち側にあるものを探してあげれば、なんとか、えー、と目的に達する化合物を集めることができるだろうというふうになって、5万件をインシリコスクリーニングにしてあげてで、探索してあげて、一番そのありそうなところですね、この化合物を持ってきて、並べてみると、こういう化合物が出てきました。 でえー、といろいろ論文を調べると、一 つ, 一つ、ね、確かにそういう活性があるっていうことは論文になってたんで、まあ、そんなにひどくはないっていう結論になると思います。で、これはオンゴイングの仕事なんだけど、今、アルカロイドまで整理してあ、じゃあ C と H と O からなる化合物はどうするんだっていうのをずっと僕はあ<笑>思っていたんだけど、うちの学生さん で, ですね C と HO からなる化合物だけで、えー、と 面白いしあのニューラルネットワークを使ってですね、教師なしニューラルネットワークを使ってこう100個ぐらいのグループに分類してくれました。で、初めからこう人間さ、4万件とか見る気はなんないじゃないですか。だけど、それをさ、こう100個に割ってくれれば1つのグループに400個だから、まあ真面目に見る気になるし、似たものがこう固まっててくれれば、アノーテーション付けもする気になるっていうんで。 えー、と今そういう整理をしているところです。で、狙っているところはですね、このテルペン系とポリケタイドとフェ ノ, フェノプロフェニルプロパノイドについて、その代謝経路ごとに、あの大まかな骨格構造からです、ね、分類するっていう作業を今進めているところです。で、せすき鉄ね、とか、こういうテルペン系っていうのは、割と簡単にこう分類できるんだけど、フェニルプロパノイド系は結構ですね、ややこしい。 でややこしいんだけど、なんとなく、なんとなくっていうか、いろいろ論文を調べて、ここの骨格構造があるもの、でこの骨格構造があるから、これはここに分類しようっていうのを手作業で先生とやっていくと、ですね、まあ、これくらいのカテゴリーが作れます。で、これは2階層目です。で、3階層目っていうのも今作ってるんだけど、今、2階層目の話をします。 でフェニルプロパライドについての肉回数はこういう構造になってあと PKS についてもまあ、こういうアセチル抗栄だよなんとか抗栄っていうのとどれが合体するとなんどういう化合物具になるっていうのがある程度報告されてるんでそれをもとにして整理するっていうことをやっています。で昨日海外にあのい海外の研究室を見に行っちゃった学生がいるんだけどその学生さんが今これやっててそれでえっ、ー、と データを分類するところまでですね、僕がやりました。で、えっ、ー、と鉄こういう C と H と多くなる化合物っていうのは4万1千件ぐらいナプサックに入ってます。で、そのうちこう目で一生懸命見ててですね、え分類できた化合物いうのは約2万件。だから半分ぐらいはこう目でチェックして、それで分類して、それで分類体系を作るっていう作業ができました。で、それでこの化合物についてそれぞれのグループ2階層目でですね、えっ、ー、と分類できるんだろうか。 っていうことを彼女に託したらですね割と綺麗な結果が出るでこれ本当はグラフコンボリューションニューラーネットワークで空を見をこんなすごいことができるんだって言おうと思ったんだけどこれランダムフォーレストでできちゃったからまあそれで<笑>そんなもんだっつうんで今論文にしようかと考えてるところです。